皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。8月20日、第2回大富豪決定戦、魔夕社杯が始まっています。今回はクイーンボンバーのルールが採用されています。このクイーンボンバーをうまく使いこなせるかどうかが、今大会の鍵になるはずです。基本的に、クイーンボンバーは、最初に出すのが一番強い戦術だと考えています。ちょっとでも出し遅れていたら、このようにクイーン自体が消されてしまいます。 クイーンボンバーでクイーンを消すのはかなり強い戦術ですこれをやってきたお相手の人の手札にはエースとかデュースとかがいっぱいある予感がしま す, します大貧民になってしまった2ゲーム目ここでもやはり最初にクイーンボンバーをやるのが強い戦術だと思いますとりあえず大富豪には都落ちしてもらわないといけないので無難にデュースを消しておきますこれをやっておくだけで大富豪の戦略が狭まるはずです このクイーンボンバーで、大富豪の手札にあったジャックを1枚消しました。手札の中で浮いていて、使いづらいカードを消すためのクイーンボンバーです。でも、これをやらざるを得ない時点で、かなり苦しい状況になっていると思われます。その後、貧民の方のナイスプレーが炸裂し、大富豪は都落ちになってしまいました。出せないそして、このクイーンボンバーで、自分の手札を完全消去して上がる戦術について。 反則上がりになるカードを消して上がれるというのは確かに強いのですがやはりこれも守りの戦術に過ぎないのかなと思いますこの戦術を保険に取っておくのは大事ですがこれをメインの戦術にするのはあまり強くない気がしますこのクイーンボンバーではよく考えないままエースを消してしまいましたここでもやはりクイーンボンバーで相手のクイーンを消すべきでした相手のクイーンボンバーでこちらのジョーカーやデュースを消されると非常に面倒くさいことになります 今回はクイーンボンバーを温存する戦い方の人が多かったので命拾いしました。それでは最後にこの場面での最善手を皆さんにも考えていただきましょう。ジョーカーを持っている人はいません。ここで私が選んだ手はおそらく間違いです。結果往来で大富豪になって逆転1位になりましたが褒められた手ではありません。さてここでの正解は何だったのでしょうか。というわけで本日の動画は以上で終了です。 それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。次も頑張りましょう。楽しかったわ。またやりましょう。